はい、ということで。いやー奥のマンションの人と目が合っちゃった。<笑>はい、ということでね、太郎です。太郎です。太郎です。太郎です。ですせーの太太。太郎です。はい、ということで、前回韓国メイクをしたままなので、ちょっとね、漏れてるっぷはい、ということで、今回はですね、僕の動画で一番バズってる動画があるんですけど、それが、オロナインパックをして、角栓をバって、 ビシ て, ってまあ、オロナインパックをして角栓を取る動画なんですけれどもまあ、そもそも角栓を取る角栓を取る瞬間を見るのが気持ちいいって人が多くで見てると思うんですけど角栓ってそもそも何なのっていう人もいると思うんですよね角栓って何でできるのどうやって直すの今回その角栓についていろいろね情報を調べたのを皆さんにお伝えしようかなと思いますよやっぱりねこの皆さんに 伝えるってことはを着ななきゃゃいいけないじゃないかまず角栓とはウィキペディア参照なんですけど皮脂腺から分泌された皮脂や周囲の角質が毛穴中で凝固発達したものということで肌の奥にある皮脂腺から分泌された皮脂とかその角質肌の上にある角質とかが毛穴中毛穴の中でこう混ざり合って発達したもの。 っっていいう表現ですねねちょっと難しい、ねまあ、なんかやっぱりその奥にある皮脂とか汚れとか毛穴に残った産毛とかがそういう老廃物みたいなものが混ざり合って固まって毛穴の中に溜まっちゃったそれが、まあ、いちご花いわゆるいちご花そういう角栓が溜まったものいっぱい溜まっちゃったものがいちご花っていうものなんですけれどもまあワイですねああいうのめっちゃ化粧してるからわかんねえか。 角栓の原因となる皮脂の過剰分泌っていうのは、まあ、20代前半とかに多いらしくてで皮脂は男性ホルモンの方が多いので女性より男性の方が、ね、その毛穴の詰まりとかは多いです、まあ、でも、まあ、男性の方が多いんですけどやっぱ食生活とか日常の生活習慣とかによっても全然変わるので、まあ、そのお酒の飲みすぎだとかストレスとかそういうもので変わるのでちょっと気になっている人はそういう面も気をつけてみてくださいあと皮脂だけが あの原因ってなると思うんですけど実際ニキビもそうなんですけど乾燥もあの角栓が溜まる原因になりますあのそのニキビもそうなんですけど乾燥するとその奥から油が足りない保湿ができてないってことで体内の奥から油を出せ「油を出せ油を出せ」って指示が出てきてその結果過剰な皮脂が外側に出ちゃうので過剰分泌ってことになってだからあの洗浄力の強い洗顔とかで洗うとなおさらそういうニキビとか。 角栓とかがま角栓が詰まった方の対処法として間違っ た, か間違った対処法についてなんですけれども詰まった角栓を無理にこう押し出したりするグーグーグーって押し出したりするのも、まあ、肌にダメージがかかるしあの雑菌とか皮むけとかにもなるしまあそのあとも毛穴を取りの角栓を取り除けても毛穴が閉じるか分かんないっていうリスクがあります。ああとあの 毛穴パック、毛穴パックでビリビビってやると。あれはもうお医者さんが勧めるくらい肌に悪いことなので、まあ、基本的には良した方がいいです。まあ、よっぽど自分でその毛穴を閉じる方法があるとか、自分のあれがある方は全然やっていいと思うんですけど、まあ、結構肌にダメージがめちゃくちゃでかいので、お勧めはしません。でも最近ね、ちょっと、あの、いい絆創膏を使うと毛穴が閉じること分かったので、ちょっとそれを最近は自分やってます。 まああとこすったりすることで角栓を出すっていう方法もあるんですけれどもそれは何だろうそもそも肌にダメージが大きい皮がむけたりするし手ってめちゃくちゃ菌とかいっぱいいるから 手, 手って汚いからねどんどん雑菌が入ったりするのが僕は怖いんであんまりこするのはやりません<笑>僕なりのおすすめ の, その毛穴を取る方法についてなんですけれどもまあまず一つ目一つ目は 病院とかでできるハイドラフェイシャルっていうあの水流で吸い取るみたいな感じなんですけども病院でやると、まあ、吸い取って毛穴が広がるんですけどその後の処置もちゃんとしてくれるっていう病院が毛穴を閉じるような作用のあるお薬を塗ってくれたりすることで白線が抜けます開きます閉じますで本当に綺麗なままの花になるっていう病院すごいよっていうことと まあ、僕は基本的には角栓パックとかでこう取れた瞬間を見るっていうのが好きなので結構角栓パック使いがちなんですけど皆さんにはそんなねリスクは負ってほしくないのでこちらまあ、以前も紹介したかなビオレのビオレのマッサージ洗顔ジェルこれはね結構いいですね個人的にこれを使って最初白くなるんですけどそれが透明になるまでこすって そうするとマッサージジェルっていうか、いい状態になるので、それでやるっていう。まあやり方に関してはちょっと見てください、別のやつ。これでもね、結構マジで毛穴の黒ずみとかにはおすすめです。あとは、まあワセリンとかですかね。ワセリン使って、パックする。まずホットタオルで毛穴を開かせます。で、ワセリンを塗って、ラップを塗って、その後落とすっていう。うん。だからもうなんか、ね、毛穴を開けた状態にワセリンをねじ込んじゃうみたいな感じかな。 なんかね最近使ってるこのサイトプロっていう化粧水がめちゃくちゃ良くてこれね2本で5万円なんですけどもなんかねその、まあ、人ってターンオーバーあると思うんですけどその肌の再生を促進してくれるのでニキビ跡とかにも効くしそういう毛穴の角栓の詰まりとかにも効くんですよただから最近ずっと使ってこの化粧水いいなってめちゃくちゃ思っております でもね、高いんでね高いんでまあ、半年に1本で限界かなははははは自分のね太郎のおすすめの特典の対処法はそんな感じですねまあ、実際前回紹介した通りあのとおり伴奏コットが使うのも全然いいと思いますしまあ、小腹にめちゃくちゃ悩んでるようだったら病院行くのってのもありだと思うのでちょっとね是非自分で見つけたり自分で挑戦することも大事だと思うので是非やってみてください、はい ということで、韓国メイク太郎でした。はい、太郎でした。バイバイ。